チーム立ち上げ一年三ヶ月。まだまだメンバーが足りないので、今日はお友達が応援に来てくださいました。はい、一緒の場所が私たちです。応援一号。よろしくお願いします。<笑>桜咲くこの季節に演舞初披露をしたく。練習を一生懸命してまいりました。でも。 裏話があるんです。みんな曲できたのは？サインでーす。はい、振り落とします。イーーすサインでーす。はい、オーカランマサクラ花乱れ咲くと書いて桜、ーカラと読みます。字のごとく演舞は乱れ咲いております。 みんな緊張でバクバク、私はビールを飲んでドキドキ<笑>皆様、皆様の温かい手拍子、足拍子、心拍子でこのチーム数の少ないあ、ごめんなさい、メンバー数の少ないオーカンは盛り上げて反対に盛り上げてください、よろしくお願いいたします。 うまい ¡Ay!